こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会何の支部です。本日の献立は冷やしそばのトマトチャンプルかけです。よろしくお願いします。 今回教えてくださるのは志賀さんです。よろしくお願いします。しますそして器はこちらです、えー。阿蘇市の桜心釜さんの作品をお借りしてきました。桜心釜さんのご紹介は番組の最後に載せていますので、ぜひそちらもご覧ください。では志賀さん、はい、今日は。お蕎麦、はい、ね、波の魚、ね。楠、は、並、い、さんの生蕎麦ですね、はい。今日は。そしてトマトもね、はい、あの阿蘇市、そして浪のでも。はい たくさんあの栽培されていますので、はい、本当に地産地消そうですね、ンプルはいえー、とトマトをちょっと湯がいて、はい、あの湯がいたのとこの野菜とかを炒めて、はい、あとチーズを乗せてちょっと、はい、栄養もちょっと楽しみ、ある意味カロリーもちょっと高めて、はい、チャンプル風にしてみました。だ、ねま、暑さも厳しいので、はい、これを食べてね、皆さん、売り切ってください。<笑>じゃ 作り方お願いします。はい、お願いします。はい、えっ、ー、と、ま、はい、まずはそばをゆがきます。はい、じゃ、こちらの鍋でトマトを少し、かあの、湯むきをします。トトはい、えっ、ー、と、こちらのフライパンで、えっ、ー、と、さっきの、煮卵を作ります。はい、えっ、ー、と、卵、はい、こんな感じ。 えっ、ー、と、ささみは湯がいてから、はい、あの、細く、あの、さいておきますササ、ねありました。トマトを炒めます、はい。これが煮立ってきたら、はい、えっ、ー、と、コンソメと。はい えー、と砂糖が小さじ2杯です、はい、それとさっきのあのささみを入れます、はい、ちょっとこれが煮立ってきたら、はい入り卵とオクラを入れて、うん、最後に、えー、とチーズを入れて蓋をして蒸らしますなるほどじゃあ本当にとろっとろのあんができるんででででですすすね、はい、ねあそうんのそですね、うん この収録が8月なの で, で、ね、やっぱり皆さんお孫さんとかはいこちらいます作って家で、はい、してみたら結構評判が良かったです本当ですか<笑>じゃあ、ね、あの年齢は根がないです好き、えー、ですよね子供 ね, こ れ, 子供ねこれに入り卵と<笑>入り卵を入れます<笑>はいそれとオクラを入れます緑が入って鮮やか で最後にチーズを入れます。こ、はい、こで、えー、と, とろけるタイプのチーズですね。はい、結構たくさんチーズを入れてあの、うん、蓋をしておきます、はい。ちょっと蒸します。しばらく蒸します。でもこれで終わりです。さっきの湯がえたそばにこれをあの上からかけます。はい。もう下のおそばが見えないぐらいたっぷり、はい、<笑>たっぷり<笑>のせていただきました。はい。はい、出来上がりです。えー 冷やしそばのトマトチャンプル。はい。はい。完成です。あ、早く食べたい。<笑><笑>はい、では早速いただきます。いただきます。いますいますあ、美味そう。トマトの酸味が効いて、うん。美味しい。やっぱささみは正解ですね、入れて。なんか。そうですね。うん、食べ応えがまたこう。